こんにちは、ローザーです。今日はですね、2020年にミニマリストってどうなるのって話をしていこうと思います。今、すごいミニマリストっていう人が増えてきましたよね。もういろんな方が出ていって、いろんな発信をしてます。で今年、どんな風に変わっていくのか、そのミニマリストの未来予測をしていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとか、ミニマルコスパ、コスパのいい生活についてお話ししてます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 今日はですね2020年のミニマリスト予測っていう話なんですけどもいやー2019年もしくは2018年あるいは2016年ぐらいからもうすごくミニマリストってて増えてきましたよね特にアメリカではこんまりさんっていう方がいらっしゃってあのスパークジョイっていっていろいろとミニマルに生活していくっていうコツを、えー、教えるようなネットフリックスが流行ったりだとかっていうふうにいろんなところでいろんな世界でえー ミニマルが流行ってきてきますで実際日本でもすごくいろいろとミニマル発信をしている人も増えてきて僕もその一人でミニマルな発信をしているというところなんですけれども実際2020年に今後ですねどんな風に変わっていくのかその未来予測をしていこうじゃないかなっていうところでお話ししていきます実際いろいろとみんなやってる中でもまあこんな風に なななるんじゃないかなとかと皆さんもこういう風になんか未来予測したりとかっていう風に思ってることがあると思うんでよかったらシェアしていただければなと思います、えー、まず今回4つに分けてお話をするんですけども1つ目どういう風にミニマリストが変わっていくのかっていうとこれ何かっていうとあのまるまるするミニマリスト例えば海外好きなミニマリストとか例えば読書好きミニマリストとか 結構増えてきてますよね。まるミニマリスト。何々かけるミニマリストっていう発信がどんどん増えてきました。で実際にまあもうそのミニマリストっていう考えとかミニマルな考えってまあ概念であってまあ大したあれではないんですけれどもそういうふうにもう掛け算をしていろいろとあの癖のあるミニマリストが増えてくるんじゃないかなと思ってます。僕自身も海外好きミニマリストっていうふうにツイッターでは言ってるんですけれども、えー、何をしてるかっていうとあの福岡 をを拠点にししながら海外での生活を発信してますこれなんで海外なのかっていうともう、ね、やっぱりコスパのいい生活だとか物価の安い生活だとかあとは日本以外の生活の仕方っていうのもミニマルでいいんじゃないかなっていうので僕は癖を強くしながら発信してます。 多分一般的なミニマリストってやっぱ日本で生活しながら節約だとかお金をかけずにコストパフォーマンスのいい生活をしてるとか物を減らしてとかっていうふうにあると思うんですけどもそれ以外にもやっぱり海外も面白い生活ができますよっていう提案をするべく僕は海外好きなミニマリストっていうふうに発信してますそういうふうなまるミニマリストっていうのは今後もより増えてくるんじゃないかなと で、主婦の方だとか、えー、お子さんだとか、えー、いろんな方も、もうね、物に溢れて生活するよりも、やっぱり厳選されたものの方が、やっぱり選択肢も減って、ミニマルでいいんじゃないかなっていうので、今後も増えていくんじゃないかなというところが一つ目、丸々ミニマリストっていうのが増えてくるっていう話でした。次、二つ目何かっていうと、より自由な働き方をする人が増えてくるかなと。働き方をするミニマリストが増えてくると思ってます。これはどういうことかというと、もう、 ものを処分するとかこれを減らすとかミニマルな生活するっていうことはもう皆さんもうみな大体できてるんですよもう大体もう皆さん快適に生活するコストパフォーマンスに生活するだとか、えー、生活の方法はもう身についてるはずの方が結構いらっしゃいますじゃあ次どうするのってなった時に今の働き方をどうするべきかとかどうしたらもっとミニマルに自分になりたいことだとか自分が興味のあることだけを仕事にする ことができるんじゃないかなというふうに思い始める人がちょこちょこ増えてきましたよねそういった意味で自由に働くよりあのミニマルに生活してプラス働き方も変えるっていう人が増えてくるんじゃないかなっていうふうに予測してます これは結構フリーランスだとか、あのプチ起業家だとか、僕が配信してることにすごくあのマッチするんじゃないかなと思ってるんで、僕は、ね、ちょっとだけ癖の強いというかあの、ミニマルというか、フリーランスというような働き方を提案してるんですけども、そういった意味でやっぱり自由さとか、えー、縛られない生き方をする人が今後も増えてくるというところで、2番目がより自由な働き方が増えてくる、えー、っていうところを押さえてみました。 次3つ目何かっていうと思ってますこれ結構重要で何かっていうとあの日本で生活してる先ほども言ったんですけども日本でもミニマルな生活ができましたもう飽きるほど物は捨てて快適に生活できるんですが実際ちょっと物足りないとかあこれあったらいいのになとかもっと快適に面白く生活するんだってどうすればいいんだろうなっていうふうに思った人が海外にどんどん出ていくというふうに僕は読んでいます で例えばですよあの、フィリピンのセブ島だとか、南国でリゾート地だとかっていうところがあるように、例えば東南アジアの南の国だとか、例えばヨーロッパの方のコストパフォーマンスのいい国だとかって結構あるんですよね。僕がよくお勧めしているジョージアだとか、ウクライナだとかって結構物価が安いんですよ。もともと共産の主義の関係で、そこそこ物価も抑えられていて、プラス日本とその国を比べたとしても物価が安いと。 いうところがあったりだていうふうにいろいろと生活の仕方を変えることによって日本以外でも生活できるんだよっていうところを発信してくれる人が増えてくるかなというところを見越して僕も今海外の発信をどんどんやってるかなっていう感じです2020年はよりその流れが顕著になってくるかなとより自由を求めて海外に行く人が増えるというところで3つ目海外に行く人が増えるっていう話をしました 次4つ目何かっていうとより移動する人が増えるかなと思っています、えー、ミニマルに仕事をしてミニマルな働き方を身につけてじゃあ次何するかっていうと最近では AI だとかロボット化っていうふうに言われてるみたいにあの自動化だとか人の手がかからないような仕事がどんどんどんどん増えてきました そうなってくると次にエンターテインメント自分の余裕自分の休み時間に何をするっていうなあな遊びの時間がすごく重要視されてくるようになってきます2020年2021年ぐらいですねどんどんどんどん遊びの時間が増えると余った時間に何をするかっていうと人がどんどんどんどん大移動していくんですよ これ結構今中国であることなんですけれども中国で大移動っていうふうに言われていて余暇を使って海外行ったり日本でも結構中国の方が来られてますよねそういうふうに移動する人旅行する人が増えていくっていうのを4番目に持ってきましたでコストパフォーマンスのいい生活したりよりミニマルな生活だとかシンプルな生活を求めて場所を移動する で結構 YouTube だとかブログを発信してる使って発信してる人だとか、えー、Twitter やられてる方だったら分かると思うんですけどももうあの一部の場所特定の場所にいることって少なくなってくるんですよ なんでかっていうと別にその場所にいなくても発信はできるしでその県に例えば僕だったら福岡だけにとどまって発信する必要はなくてどんどんどんどん海外に出ながら YouTube だって発信できますし w i f i 使って地方でも発信できるんですよそうなってくると例えば福岡とどこどこの国福岡とタイ福岡と西部福岡とジョージアみたいな感じでいろいろと比較をしながらこれもいいけどあれもいいねみたいな いうところを見せながら発信できるようになるっていうのが今後の流れかなと思ってます僕も結構タイだとかセブ島ジョージアだとかって結構行きながら福岡の違いだとか日本の違いっていうのを発信してるんですけどもそういうふうにもう場所を移動してどんどんどんどん発信する人が増えてくるかなっていうのが今後の2020年のミニマリストの流れかなと僕は思っています、えー、今日はですね2020年のミニマリストの予測っていうことであの海外に行ったりだとか 医療する人が増えたり自由な働き方を求める人が増えてくるから準備しとこうっていう話をしていきました僕のチャンネルでもですねこういうふうにフリーランスの働き方だとかあとはより収入を個人で上げる方法だとかを具体的に超具体的にまとめてるんでよかったらチャンネル登録していただければなと思いますでプラス僕が今後やりたいことはですね地方に目を向けて世界と地方と例えば福岡というふうにもういい国だとかいい土地って結構あるじゃないですか 中にもその中でもやっぱ地方にも結構ね過疎地域だとか限界集落だとかあとは空き家が多い地域って結構あるのでそういった地域に訪れて実際こんな生活もできるんだとか例えば、えー、w i f i を使って仕事をすることによって、まあ、全然場所を選ばずとも結構ね仕事できるしなんなら LCC だとか格安の航空券を取れば結構国内に移動できたりするんだなっていうのを知ってもらうために僕は発信をしてます。 やっぱり生き方って結構自由でそんなにあの場所にとらわれたりとかやっぱり場所にとらわれると人間関係で嫌だなと思うことだってあるじゃないですかそういったところを解消できるような発信をあの場所にとらわれない発信を僕は今後も続けていこうと思っています、ね、例えばですよ福岡から北海道行くのっていくらぐらいかかると思いますか福岡から札幌行くのってだいたい片道5000円できるんですよ LCC を使うと往復で1万円で行けたりするんです そうなってくるとまあわざわざ豪華にいなくてもちょっとしたカニを食べにとかお寿司を食べに札幌行こうっていう風になったりできるんですよねもうそんな時代なんですよそういう風にもうにミニマルな生活をしていくと自分で使えるお金が増えていくしプラスコストパフォーマンスがいい生活をすると、まあ、移動もしやすいというところで今後ミニマリストの方が色々と移動していく海外を目指すっていう風に僕は思ってますっていう話を今日はしてみました、えー、今日の動画いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録よろしくお願いします